次は下地、下地です。出口は右側です。どうやらこのランプが点灯しましたら、開けるのボタンを押してオーデください。